周りの皆さんこんにちはわれわれリューク公演を拠点に活動しております学生よそこチーム踊りんちと申します本日最後の演舞となりますが踊り子一同楽しく笑顔で精一杯踊らせていただきますお手拍子お心拍子の that. 相馬はビートスワンのだろうが不安と胸を熱く見えない何かに押しつぶれていく暗闇に染まった世界の中一つだけ光希望をまとい新たな心を照らし立て。 Oh no!